死んだんじゃないのというわけでおめえの責めからならぬおめえの家倒壊したからシリーズです環境破壊は気持ちいいぞ月への牛丼大盛りに卵割って乗せようとしたら端っこに滑り落ちていった時の気分とりあえず払いせに動物動画が見たくてニワトリって検索したら中国のニワトリをさばく動画がヒットした時の気分をどうぞあとあれもあるよな 卵を机の角に叩きつける力が強すぎて、殻を割るどころか、白身のドロドロが手につくやつ。 対向車のダンプからピンポイントで石の塊が落ちてきましたね。それはまるで橋の下を歩いている時空は晴れているのに自分にだけピンポイントで水滴が垂れてくるようになんか人生の不幸って遠くの銀座系からピンポイントで狙い撃ちしてくるよな感情でしか物事を判断しないってそういうことを言うんでしょうねリアタイヤミリンまでなら脱輪しても平気なやつ 15キロオーバーまでは違反しても捕まらないみたいなノリですねわかります。それ本当に捕まらないっていう思い込みの強さと捕まりやすさが反比例するんだよな。この静かなドリフトでも見て、無事故無違反の中身について、ちょっと考えましょう。17時過ぎても無頭下でも、ノーウィンカーでレインチェンジしても、それで捕まってるのは見たことないから OK。ながらスマホがダメでも、カーナビ操作は OK。車高だけ下げるのはダメでも、 空気圧も水ずにゴールデンウィークのお出かけに行くのは OK 煽り運転はダメでもゴールデンウィークの追い越し車線にファミリーカーが集結するのは OK 土日の日中の道の駅ならトラック用の駐車マスに一般車が止めても OK 72歳以上なら35キロ上限で走っても OK 危ない危ない危ない。リスクを承知で踏んで走り抜けていかないと。 止まればスタックするんだ。止まれば死ぬ。何かに追われる映画を見た翌日の小学生が、学校帰りに考えてそう。出発前に念のために、荷台を下げる操作をしたが、実はそのレバーを上げる側に操作していた。こいつ、今度に戻ってから破壊するべきだった帰りの橋を。 渡り始める前に破壊したぞ三日分まとめて支給される修学旅行用のお茶初日で全部飲み干す人みたいそういえば小学生の頃なんかやけにみんな水筒使ってたよな侍にとっての日本刀感覚で水筒を持ち歩いてましたよねしかもやけに容量大きい あんだけ水飲んでたら、お肌もみずみずしいわけだ。それはなんか違う気がする。さてというわけで、これだけの急斜面と高重心の中で、ダンプを引き起こしていきましょうかね。柔らかい土の中で横転していただけだったのが、廃車が確定的になっちまった。かなり独特な形したトラクターですね。物理じゃなくて、芸術方面から設計したタイプ そりゃ横転しやすいわけだまあ横転しやすくて芸術的でもない車で溢れれ返っているんですけどなんだあれくさ久しぶりに途上の伝説を見たあそこ放置するのね無能そういえば平日の10時半くらいに投稿主のこと無能ってコメント欄で書いてきた人いだよな無所濃厚有能な人が何の生産性もない無価値なコメントを平日の昼間に書くわけない 自分で繰り返し確認した障害物に引っかかるというのは何回も忘れ物確認をしたあげく認証カードを財布に入れ忘れるようなものだ。はいそこ、トラックのはみ出しに過剰に厳しくしないこと。なんつったって横幅 2.5 メートルに前後長は12メートルくらいあるらしいんですけどそこはプロ運転手なんだろ、技能でなんとかしてくれよな。 広い視野で繊細に乗ってる人と、雑なタイプとの世界での落差がまずデカすぎる。ちなみに今の叫び声、無編集だぜ。サイオンジナミの口からフリー素材だな。<笑>これいつ見てもっさ、<笑>これは、 道路の補修が間に合わなくなった将来の日本の暗示だぜ都市部の方はインフラも安定してると思いたいのですがそうだと良いですね良かったじゃないかリフトアップされた車を選んでた人たちがすりづらく雪でスタックしづらい以外の価値を得られるぞ 中国60万円 EV の中身中国 EV のコスパが良さすぎて、あと5年も経てば、世界じゃみんな中国車乗ってそう。さっきからずっと右に傾いてるんだが、一旦止まって、左の空気圧を抜いて、右の空気圧を30キロパスカルまでだそう。あれだろ。 スーパーで買い物するときエコバッグに収まりきらなくてポテチの袋が落ちそうになるやつだろレジ横に売ってるエコバッグ微妙にサイズが小さいエコバッグを選ぶコツは冷凍食品だか弁当を横に列で積み上げても余裕かどうかだぜ大丈夫 大丈夫ですか逆に何を思えばこれが大丈夫だと思えるんでしょうかああ鉄が非常停止ボタンの上に緊急事態発生時に破壊されるような場所に緊急停止ボタンを置くスタイル確か首里城の火災がそういう理由で人大化したんだよな左の白い CLA の路中車通れなくねえかと思っていたら野良犬に食べ物持っていかれましたわ犬どうせ DNA の 90% くらい同じやろ 足元をちゃんと見ておかないと、車乗っても遠赤に乗り上げますよ。ちなみに YouTube には、レクサスの走破性っていういて伝説の動画があってだな。いつ見ても草というわけで、どの方向に横転するのか、占っていこうぜ。本体が向いてる方向を12時としたとき、クレーンが向いてる6時方向に倒れそうでしょ でもさ、足が生えてるのよ。つまり左右方向にぶれる可能性があるが、足が横方向にしっかり伸びているから、それもまた考えづらいものだ。なんて言ってたら終わりましたわ。というわけで何か起こるまでカット。まあ何も起こらなかったんですけどと見せかけておいての墜落。さすが一体構造の鉄、重くてでかい割に地味というわけで、2013年からもネタを引っ張ってきました。 変わらんな。ガソリンの自動ブレーキもついてない車種が、もうを振るう時代が来ますな。エコカー減税の次は、自動ブレーキ補助金だぜ。サポカー免許でお茶を濁すぜ。この国に必要なのは、安楽死の補助だろ。せめて選挙権を取るか年金をもらうか選ばせろ。というか何よりもさ、税金むしり取るのはしょうがないとして、30キロで道路塞ぐなや。月に20万円以上、税金を取られることよりも、 登録下がれる方が腹立つよな。単独なら抜けばいいけど、その後ろに4台とか詰まってるともう無理。さっきから映像が進展ない割に見づらいんだが、マジで進展がなかったため、容赦なきカット。なんだこのアフロ積載は。なんてアポロ世代上から来るぞ気をつけろバカにする資格ないぞ。日本の恵方巻きとか、アフロってる分は捨てられてるからな。賞味期限の長く、定番文化のバレンタインチョコや、 高級路線に行けるおせちはまあ良いとして、ホーム機は無理があるやろ。モバイル事業に参入して金をすり減らし続けてる、楽天を見ている気分になるよな。なぜあの重心で、ガンガンに飛ばしていこうとするのか、横転する前に移行こう的な。長距離ドライブ帰りの、家まであと2時間だから、疲れが襲ってくる前に無休憩でたどりつこう的なのり寝落ちで事故るんだな。そして、化石最前提の国で、 耐荷重を偽った設計のダンプがこのタイプいつ見ても本当におかしいだろせめて最大の長さの半分くらいで運用しろよなあんなに細い棒をあれだけ長く伸ばして開発陣も乗る側も何を考えている2台にベルトコンベアを増設しましたが水を含んだ土砂を乗せる設計にしていなかったので重量オーバーでどのみち動きませんどうせ隙間に砂が詰まるのでものの数週間で使い物にならなくなります どうでもいいけど今の横転、過去一スタイリッシュだった。アニマル系の CG 映画の、ダンスシーンの腰回りのカットみたいだったね。さて、駆動輪が脱落し、サスも伸びて設置しない状況で、どうやって脱出しましょうか。牽引するしかないだろう。物理的に足を引っ張るんだぜ。せめて、インド人を左に、タイヤを進路に対して横に向けることで、抵抗を稼ごうという魂胆です。思っていたのか。あれオカピーボなんでこうなるの あの状況でタイヤグリップなんか当てにならず、ただずり落ちやすくしたのみであった。というわけで視聴者様、次回の動画もチャンネル登録してお待ちくださいませ。ご視聴ありがとうございました。